いやみんな私だ。ここは真っ暗闇私の人生も真っ暗闇つまんないから重殺系ね。はは、終わった。そんなことより重大発表があるんだよ。わかった。今からお前を打つが。 それを話すなら後で売ってやる。交渉下手くそか。それはそうと重大発表はこれです。とあるミニ配信者さんとコラボしていただけることになりました。素直に嬉しいやつやん。その方の名前はなんて言うんだそれはコラボ動画の投稿まで寝かせておくとして、投稿する頃には寝かしすぎて腐ってそう。その方とディスコードで会話してて企画内容何にするって話が出たんですよね。ちなみにここからが本題ね。今までの30秒意味ないってマジというわけで企画内容を募集します。企画内容を思いついた方はコメントお願いします。原則として特集サーバーザハイブのミニゲームと関係があるものにしてほしいのぜ。それ では、ご意見をお待ちしております。